私は見ていたただ眺めていた永遠という言葉でも届かない時の流れの中では過去も未来も全てが収束し時間の感覚などないに等しい いつから自分は存在していたのか自分は何者なのか全てがおぼつかない暗闇の世界で世界は衝突し消滅し形を成していく何度も何度も繰り返しながら そしてある時一つの奇跡が起きた太陽系と呼ばれる小さな構成系内に生命と呼ばれる存在が生まれたのだ計算上ありえない確率で生まれたその存在は驚異的な速さで世代を積み重ね知識を蓄え その存在確率を高めていったそして彼らはある時一つの概念にたどり着く彼らはその同じ概念のために衝突し消滅し融和と形成を繰り返したまるで星々のように 体同士集合同士異なる因果率を生むその概念私は興味を持ったあなたは私私は葛城五葉と申します よろしければお名前を教えていただけますか私はこの神社を引き継ぐものです名前ええあなたをどうお呼びすればよいのか分かりませんありません私は一人ですからないのですか では、失礼でなければ「ゆうなさま」と呼ばせていただいてもよろしいですか「名前に意味はあるのゆう」悠久のユーと幼くして亡くした私の大切な家族の名前から一文字少し雰囲気が似ているのですよ。 ゆうな様もしも行くあてがないのならしばらくここで暮らしませんか幸いに部屋なら空きがありますそれは何ですかこれですか<笑>紙髪飾りですよ髪飾りはい ユーナ様の長い黒髪によく似合うと思って買ってきましたその気に入ってもらえると嬉しく思いますきれい宇宙の星たちを切り取ったようですありがとうございますやっぱりよく似合いますね私の目に狂いはなかったようです この子ですか近所の子供が朝早くに迷子になっていた子猫を見つけたと言って連れてきたんですが七個と名付けました放っておくわけにはいかないですから里親になろうと思いまして里親育ての親という意味なんですが二<笑> 2時間ごとにミルクを飲ませるのはなかなか大変です。 母親とはすごいものなんですね優ナさんもミルクをあげてみますかミルク私が、うん、できるでしょうか<笑>できますともああそうですそうですそうやって優しく包んであげてください飲んでいますね 暖かいです子猫も私のこれはここは何なのでしょうそれはきっと慈しむ心ですそれは愛なのですか愛情の一つの形です愛は いろいろな形があるということなのですね明日町に出ませんか買いたいものがあります買いたいものですかはいユーナさんに一つ特別な贈り物をしたいのですよ贈り物 かすかあ髪飾りなら出会った頃にいただいたものがとても気に入っておりますし衣服の類もすでにいくつもいただいております他に何か必要でしょうかあいえいやそういうものではなくてその、うん、もっと特別なものです